大阪に塚本幼稚園という幼稚園がありまして私が行ってまいりました、まあ、幼稚園児ですからさっきの小学校2年生よりもっとちっちゃな子たちがですね揃って「君が代」を歌う、まあ、これはまあ当然だと思いますけれどもあの長い教育職を全部言うんですね、まああの 副総理も教育直後は全部言えるということはよく知ってますが、これを黄色い声で全部やる、さらに驚いたのは、その幼稚園児が五箇条の御正文まで全部言うんですね、で私は広く会議を起こし、晩期公労に決すべしというのは分かってますけれども、そのほかのことはよくわからないですね、それも全部頭に入れてるんです。ですから まあ、幼児教育というのは、本当に私は大切だと思っているわけでありまして、ゆとり教育なんかをやっている、そういう問題も含めて、この幼児教育に関して、総理大臣の所見をお伺いしたいというふうに思います安倍内閣総理大臣。えー、まず、この安倍内閣のです、ねまあ、基本的なまあ教育におけるまあ方針としては、 まあ、誰もが日本に生まれたことに喜びを感じです、ね、そして誇りを持つことができる、誇りに思うことができるです、ね、品格ある国家をつくることを目指し、す、ま、べ、あ、ての子どもたちが未来を信じ、それぞれの夢を実践できるよう、世界のトップレベルの学力と機関意志を身にてける機会を保障することが教育の大きな目的であり、 国にはその責任があると考えております。まご指摘のように、ま教育にはまさまざまな課題がまあるわけでございますが、まその中において、いわば幼児教育、ま幼児教育とあとま初等段階の教育は極めて大切であるとこのように考えております。どうあるべきかということを今。 内閣下村大臣を中心に教育再生実行会議を設置をし、そしてそこで議論を進めているところでございまして、今、委員がご指摘になったように、子どもたち幼児段階、初等段階においてです、ね、私たちが思っている以上に、子どもたちは可能性を秘めているわけでございまして、私はかつて、4年ぐらい前ですが、 広島の土蔵小学校、影山先生、かつて校長先生を務めていたところでございます、まあここで反復練習をして、子どもたちがです、ね、いるんですが、まあ、そこでは論語もそうでありますが、その例えば地 域, のです、ね、地域の立派な人物、文化についてもみんな反復でですね、 これは覚えているんですねでこの反復練習というのは記憶力をです、ね、強化するところを思いがちなんですが、実は想像力にもです、ね、想像力、えー、思考力を伸ばすことにも大きな実は影響を及ぼしているということがです、ね、最近これ、分かってきたわけでございまして、えー、つまりそこにです、ね、例えば、ただ小屋において、秘書誤張をです、ね、繰り返し、暗記をさせた意味があったと。 こう言われててるわりでございまして私の地元にはですね、これは全日教練という非常に真面目な先生方の組合がございまして、常に教師はそういうスキルをですね、自ら磨かなければいけないという問題意識を持って取り組んで もらっているわけでありまして、大変敬意を表したいと思うわけでありますが、まあ、萩の明林小学校においてはです、ね、小学校一年生に入ると、吉田松陰先生の言葉を一つずつこう覚えていくということでありまして、一年にこれ入ったときに一番最初に覚える言葉は、今日よりぞ、幼心を振り捨てて、人となりにし、道を踏みかしという言葉を、これ、小学生がみんな、 実は覚えるんで す,、ね、ですからそういうことを覚えながら単に覚えるというよりも実はそれは思考力を刺激しているということでもあるわけでございましてこういう新たな教育のです、ね、アプローチについてしっかりとです、ね、我々もそして現場の先生たちとともにです、ね、どうあるべきかそして新たなです、ね、これはさまざまな これはアプローチがあるわけでありますから、検査を進めていくことが大切ではないかと、このように思うところでございます平沼武雄君総理も幼児教育の大切さということをよくご認識されているということは分かりましたので、ぜひ幼児教育というものをしっかりと進めていただきたいなと思っております。